今日は地域猫活動をやりたくて参加させていただきました。ということはご近所に猫がはい野良猫が多い地区なのでのかか、はい、餌やってる人とか困ってる人がたくさんいるので、はい、今日じゃお話を聞かれてみて、はい、どうですかできそうな感じしました私はやりたいんですけど協力者の方が必要なのでぜひ、うんはい、集めたいと思います。 ワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための三十分番組猫ワン猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします今日は松山市内で行われた地域猫セミナーについて 講師の高岸千春さんに詳しく聞く聞よ野良猫を減らすためにしっかりチェックそして番外編イタリアのベネチアの犬の散歩についていっちゃいます散歩の時はリードを外さないようにしましょう伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖ですフンは持ち帰り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 で猫による被害や苦情があの後を絶ちません糞尿被害とかゴミあさりあの繁殖の時の鳴き声それと強い繁殖力こういうものであの行政の方にも苦情が届いておりますで一方迷惑と感じる人がいますがあの動物愛護の面から考えてお腹を空かせてかわいそうとか もともとは捨てた人間が悪いのにとかあの不妊去勢をして増やすのをやめたいかわいそうな猫を減らしたいっていう思われる方がいっぱいいらっしゃいますそういう立場や考え方の違いがあるんですがあの願いは同じです。この猫をどうにかしたい ということで、みんなであの猫のトラブルを解決していきましょう。というふうに進んでおります。講師の高岸千春さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は中夜での地域猫活動の講座ということで、はい、あのどういったことを皆さんにお話しされるんですか？はい、まずはあの地域猫と。 いうのは、あの猫による苦情の多さから生まれた活動であるということで、あの猫のための猫好きのための活動ではないということを皆さんに知っていただきたいと思います。猫ちゃんをみんなで可愛がりましょうっていうのではないんですね。そうです。あの、もう苦情で困っている方たちのために行う活動です。うん、じゃあ、その地域猫活動っていうのはどういったものなんでしょうか。はい。 あの地域に住む住民の方と飼い主のいない猫が共に生きる共生ということであの手術不妊巨生手術を行ったり飼い主探しを行ったりしてそこに住む飼い主のいない猫を将来的にゼロにしていこうという活動です。じゃあその管理っていうのはどういうふうなことを地域の皆さんしていくんですか、はい まずは猫の不妊、虚勢手術をして今いる 猫, 猫をそれ以上増やさないということですね。と、はい、でそれとあのトイレの場所とかを決めたり餌をあげる時間を決めたり場所を決めたりして置き餌をしないう必ずあの餌 の, あの始末はして帰るというようなことですね。で地域の環境をきれいに保つということで。そうですうあの地域猫活動は 環境美化の活動です。んなるほど、うん。っていうことはトイレの被害も迷惑も少なくなるし、はい、カラスがおきえさに集まってきてわあっていうのも少なくなっていくなくなるということですね。そうですね。あの不衛生じゃないですから、あの地域が切れくなるし、あの糞尿被害もなくなるということです。あの糞尿の管理というのはどうするんですか。 トイレを設置するんですけどまあそのトイレに慣れさせるまでの訓練というのもやはりちょっとそれは時間かかるか分かりませんけど地域の皆さんがあの当番制とか担当を決めたりとかして進めていくといいいくとと思いますトイレっていうとあの水洗トイレとかこうなんか小屋を作らなきゃいけないのかな便器を置かなきゃいけないのかなって思ってらっしゃる場合もあると思うんです、はいはいうん。 あの普通のトレー100円ショップで売っているようなトレーで構いませんのでそこにあの普通の土を入れたものにまたたびを混ぜたりしたりするとあのいいと思いますあの食事のねフードの横にトイレを設置しておくとご飯を食べた猫がそこでトイレをするっていう風な。 あのお花を植えるコンテナみたいなものでもいいんですよねいいですある程度1 0センチか高さがね1 0センチか1 5センチぐらいのものに砂を敷き詰めてっていうものですね、うん、あの猫砂固まる砂とかありますけどそういうものじゃなくても普通の砂でいいです固まっちゃうとそこでまたあの大変ですからね、うん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 でも地域にはね猫好きの方もいらっしゃるし猫が嫌いでっていう方もいらっしゃると思うんですよ、うん。猫好きな方はそういったことに協力してくれると思うんですが嫌いな方はどうしたらいいですか。嫌いな方にそれをしてもらうのは酷なことですから、うん、もうそれの担当は猫好きの方がやってで猫嫌いな方は資金集めとか、うん、<笑>他の協力ができるかと思いますチラシ配ったりとか。 そういった活動を見守ってくださるっていうのもありがたいことですよね。はい。はい。はい。で、あの松山市内にも、もう実践されている地区が。 ちらほらあるということですが、効果はどうですか。えもう効果抜群で。抜群。<笑>はい、あの猫の苦情が全くなくなったっていう地区もありますし。あの猫がめっきり減ったよねっていう地区もあります。うんうん、これやらない手はないですね。はい、あの地域猫活動だけは、あの考えがまとまらないから。あの始めるのやめようじゃなくて、一日でも早くあの進めた方が一日でも。 早くく環境が良くなりますうーん分かりましたさてじゃあどういった方々に今日はお話を聞いてもらいたいなと思いますかまずはあの飼い主のいない猫によるあの被害を受けていらっしゃる方、はい、それとかあのそういう被害や苦情を訴えられてどうしようかと悩んでる町内の えー、役員さんとかそういう方に来ていただけると嬉しいいなと思います、はい、まず愛媛県動物愛護センターの山本伸二所長から今の愛媛県の猫の殺処分の多さについて説明がありました。 少ししでも不幸なな猫猫ががが減るたた。めには、子猫を産まませないことと大切だとお話がありました続いて愛媛県の山下隆義氏からこれまでの排除するというやり方ではなく地域猫活動で根本的に解決することが大切行政と地域住民そして愛護団体が協力して行うのが成功の秘訣だと説明されました。 例えば、餌やりを禁止しますと、生きていくために猫は何でもします、ゴミあさりもしますし、そうするとあの新たなトラブルが発生します、えまたは、えー、猫を違う場所に持っていく、これは捨てると同じことですから、動物愛護法違反になりまして、罰金100万円以下、懲役1年以下という漏になっております。 でまたは野良猫すべてを保護して里親を探しましょうとしますと保護者に大きな負担がかかります金銭的時間的労働力も大きなものですそしてすべてを、えー、保護しきれなくなって多頭外崩壊ということも全国ではいっぱい起 き, あの起きている事件ですでそこで えー、猫はその場所にいるものというふうに考えを変えまして、発想の転換ですね、猫をなくすのではなく、トラブルをなくそう、そう考えていったのが地域猫活動です、猫による被害者や苦情をなくすためには、あの不妊、虚勢、手術を行い、猫を増やさない。 でこの不妊巨生手術の実施をずっとしていってあの野良猫がいなくなり猫のトラブルがなくなったのが東京都の国立市というところですそして野良猫がいなくなったので気づくと殺処分があのゼロになっていたという地域ですねでここの国立市は6年間殺処分がゼロが続いておりますで引き取り猫のほとんどは 猫ですのであの不妊去勢手術を続けていけば当然殺処分もゼロになってきますで国立市の方の活動を見学に行ってきました、えー、セミナーを聞いてあとはあの国立市を一緒に回ってもらったんですけれどこれは縦看板があの各所にあるんですけれども餌やり禁止ではないんです いい餌禁止とななっててますすはあげても構わないんですただあの必ず餌をあげたら片付けて帰ってくださいこれは不衛生になるということと、まあ、あの餌やり時間をきちんと決めておくと保護もしやすくなり不妊、虚勢もしやすくなります。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 イタリアのベネチアをぶらりお散歩あ、ワンちゃん発見ついてってみるよ Can I have his name or her name? h e s called Alex. Alex? He's a boy.、Si. Wow. Can I take his picture?、Mm -hmm. Thank you. Wow,、oh, so cute. Wow. wow. Alex. Alex. Buongiorno. Buongiorno. So cute. s Eh, d u t seduto. Seduto. Sit, ah, sit, down. sit down. Oh, sugo, you're training. Wow.、Sugo. Wow, cool. How old is he? Twelve years old. Twenty. Twelve. Twelve.、Ah, I see.、Ah. <gasps> Alex. So smart.、Okay. <sighs> so、good. Can I have your name? My name is Franco. Franco. Nice to meet you. Me Thank you. Have a good day. Thank Gracias. you. Gracias.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 あの市宮団地っていうところがあるんですけどそこの会長さんがあのぜひうち の, あの団地でもやってみたいっていうことで松山市 の, あの担当の方と、えー、愛媛犬猫の会であの町内の方に地域猫活動っていうのはこういうものですって説明に伺いました。えー、まずは町内を回る でどの辺りに何匹いるかっていうことを町内の役員さんが回って調べていただいた結果ここには60匹の飼い主のいない猫がいるっていうことが分かりましたで次に決めたのが餌場ですこれはあのもともと餌をあげていた町内の人に頼んでここを餌場にさせてくださいっていうことにしまして時間を決めて餌をあげてもらいました であの下の白い方が猫の捕獲器なんですで、上の黒いのがしばらく手術後、保護をしたりするもので、えー、貸し出しを両方ともしております、あの猫を手術したいんだけど、えー、シャーシャー、フーフって、手がつけられないから保護できないという方がいらっしゃいましたら、犬猫の会ではあのいつでも貸し出し、無料でしておりますので、お電話いただければと思います。 猫に触ったこととががなないっていう方もがほんんどなんですだから、えー、手術前に予約が必要とかっていうことも全く皆さん知らずにで手術の前には餌をあげたらいけないっていうこともご存じないのでそのようなあの説明を愛媛に猫の会が行ったりあの松山市から勉強会を行ったりして。あと愛媛獣死会ではの無料の 手術提供といいうことでご協力をたただきましたでちゃんと町内の人にこの結果を知ってもらわないといけないということで一宮団地にある集会所の方にこのようなものを置いて町内の人に知っていただくようにいたしました。 2014年12月から2015年12月までの間に猫の不妊巨生手術40匹ですねで新しい飼い主が決まったのが11匹ですで2016年1月から2019年の7月まで手術は2匹でした それで、今年7月現在、野良 の, のあの野良猫の数が20匹まで減ります。すでにもう2015年には全く猫の苦情が来なくなったということです。で、その前20年間あの会長さん、町内会長さん続けてたんですけど、20年間ずっと猫の苦情が。 絶えなくてあの困った困ったって頭抱えてたんですけどそれが不妊巨性手術をすることによっても一切来なくなって何でもっと早く地域猫活動しなかったんだろうかって自分で後悔したっていう感想でしただから一日でも早く地域猫活動にあのを始めた方が腸、えー、内の苦情とかがなくなるよってみんなに教えてあげたい。 言われてました海辺の猫がいてそこの猫がちょっとあの増えすぎて引かれたりとかするのでちょっとそれで話を聞いてみていろいろなんか協力的な人たちと何かできたらなと思って、はい、ちょっと来てみました。ててみどう 地域猫活動をしている方の話を聞くのは初めてだったのでちょっといろいろ参考になったのでこれからその人たちといろいろ協力して進んでいきたいなと思うんですけど、はい、<笑>今日印象に残った話ってありましたか収容されている猫が子、まあ、猫がそうあのたくさんいるっていうのはそんなに子猫ばっかりだと思ってなかったので。 まあ、そのこととあと国立市っていうとこが殺処分ゼロっていうのは知らなかったので、それもやっぱ参考にしたいなって思いました。はい、<笑>すいません。どうもありがとう。ありがとうございます。すいません、猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると、車も猫も大変な事態になります。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 愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください写真を持っていくと確実です保健所に収容されると一週間から二週間で殺処分になってしまうケースが多いんですマイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です今治市古国部 桜井動物クリニックはネコワンを応援しています。ネコワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。